食い違いというよりも、ムンジェインがずれているだけでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。先日の国連総会で突然飛び出したムンジェインの朝鮮戦争の終戦宣言提案。それに対しての北朝鮮ナンバー2、キム・ヨジョンの良い発想だ発言。 一方ではミサイル発射を続けて揺さぶりをかける北朝鮮。そうした中でソウルで行われた米韓の安全保障会議で米韓の対北朝鮮への姿勢にズレが見られました。朝鮮日報が第20回韓米統合国防協議体 会, 会議での米韓のズレについて報じています。朝鮮日報の記事を引用します。 先日北朝鮮による相次ぐミサイル発射や終戦宣言への言及などがあった後に初めて開催された韓米の安全保障協議において両国は北朝鮮の言動に対して異なる見方を提示した韓国は北朝鮮は終戦宣言に前向きな反応を示したと主張したがこれに対してアメリカは北朝鮮によるミサイル発射は 国際社会にとって脅威だと反論したのだ。韓国は北朝鮮が発する言葉に注目しているが、アメリカは北朝鮮の行動を注視している形だ。南北首脳会談にまで言及した金与正労働党副部長の真意を見極める試金石と評価されてきた南北間の通信線復元はこの日も実現しなかった。 韓国国防部国防政策室のキム・マンギ室長はこの日、ソウル市43区の国防部庁舎で開催された第20回韓米統合国防協議体会議の冒頭、ムン・ジェイン大統領は先日の国連総会で終戦宣言を呼びかけ、北朝鮮もこれに前向きな反応を示したとした上で、韓米同盟にとって より緊密な協力が求められる時期だと発言した。キム・ヨジョン氏は今月24日、ムン大統領による終戦宣言の呼びかけについて、興味ある提案であり良い発想だと述べ。翌日には自分たちが爆破した南北共同連絡事務所の再設置や、4回目の南北首脳会談の可能性にも言及した。キム・マンギ室長が、 同盟間での緊密な協力に言及した背景には、対話再開の火種を生かすため、アメリカの協力に期待をしたい意向があるものと解釈されている。これに対して、アメリカ側の指摘代表として出席した、アメリカ国防省のモハンダス東アジア副次官補は、北朝鮮による最近のミサイル発射は、同盟にとって障害。 ルールを基盤とする国際社会にとっても脅威だと指摘した。韓国は北朝鮮による最近の弾道ミサイルによる挑発に言及しなかったが、アメリカはこれが国連アンポリ決議違反であることを指摘したのだ。モハンダス氏はさらに、韓米同盟は前回の CCPT 連合式書訓練を成功させ、 同盟としての備えを確認したとも述べ、金与正氏が問題視した先月の韓米連合訓練の成果にもはっきり言及した。とのことです。毎度のことながら韓国という国、そして文在寅は自分の都合の良いように勘違いしてお片違いの解釈をし、世の中が自分の願望通りに動くはずだと思い込む癖があります。 客観的な視点を持てず、対中国や対北朝鮮政策で国際社会からずれていても、相手との認識の違いやまるでイーブンな食い違いで済ませてしまいます。今回の対北朝鮮への認識もまさにこのパターンです。北朝鮮はかねてよりムンジェインなど相手にはしておらず、なんとかアメリカから対北制裁の情報を引き出そうと、 ミサイルを発射してみたり、核開発を進めるふりをしたりしていますが、これといった実績もないまま残す人気がわずかとなったブレブレのムンジェインは格好の標的です。今回の終戦宣言に対するキム・ヨジョンのいい発想だ発言も単なる韓国への揺さぶりに他なりません。その証拠に北朝鮮は言葉では終戦宣言に前向きな発言をしていますが、 その言葉とは裏腹に連日ミサイルを発射し威嚇を続けています。今回の記事で韓国は言葉に注目しアメリカは行動を注視していると視点の違いが食い違いを生んでいると都合よく結論づけていますがそんなことはありません。キム・ヨジョンはいい発想だとの発言に続けて我が国への敵地政策が続く中での宣言は話にならない。 ムンンジェイ発言言をを利用してて葉でもアメリカに情報を迫っています韓国は自分にとって都合の良い良 い, い発想だの部分だけを切り取って、あたかもムンジェインの提案で南北統一に前進があったかのように解釈してしまっているようです。論理的に物事を捉える韓国以外の世の中とずれてしまっています。 もともとアメリカをはじめとする西側諸国は北朝鮮に対して、まずは核開発、核兵器の放棄を求めています。制裁緩和や朝鮮戦争の終戦は、非核化されてからが原則です。ところが、国連総会でそうした原則や順番を無視して、文在寅がスタンドパフォーマンスでいきなり終戦宣言を切り出しました。これはさすがに韓国内でも、 文在寅政権のやり方に反発があったようです。朝鮮半島の非核化という東アジアの平和に関する喫緊の課題に対して国際社会で一丸となって北朝鮮とその後ろに控える中国へ対峙しようとする中で文在寅政権の自己満アピールのために国際社会の足を引っ張る結果となっています。就任以来全く成果も残せず 人気満了となりつつあるムンジェインですが、ここまでトンチンカンなことをしていると、ムンジェインは、北が核を保有したまま悲願の統一をして、そのまま核保有国になろうとしているのではとうがった見方をしてしまうことです。実際にはそこまでの戦略的な視点など持ち合わせていなく、国連総会での終戦宣言パフォーマンスの人気切れへの焦りと、 キム・デジュンのノーベル平和賞が眩しくて、羨ましくてたまらない、近視眼的な一発逆転の大振りにすぎません。終戦宣言という言葉の響きが、ムンジェインにとっては自分の名を歴史に刻む最後の切り札のように映っていることでしょう。思い切って打って出た終戦宣言も、逆に情報を引き出すアイテムとして北朝鮮に利用され、 アメリカにも速報を向かれ、虚しく空振りに終わってしまったムンジェイン。任期満了後に、キム・デジュンへの嫉妬に苛まれることになるでしょう。そもそも国連総会でムンジェインが勝手に打ち上げた終戦宣言ですが、実はこれ自体がムンジェインの作り上げた妄想に他なりません。朝鮮戦争は1953年の休戦協定で、 停戦となっていますがこの休戦協定は北朝鮮と親玉の中国そしてアメリカを主体とする国連軍の三者で結ばれており韓国は協定に署名した当事国ではないからです当時の韓国大統領であったイスンマンは北進統一を掲げ平和会談を拒否し武力での統一を目指していたため国連軍に含まれてはいるものの 署名国にはなりませんでした。いくら文在寅が終戦宣言を北に訴えたとしても、当事国である米中との合意形成なしには、休戦協定から終戦宣言へと話が進んでいかないのです。そうした国際協定の原理原則や歴史的技術を無視して、ノーベル平和賞受賞という無茶な野望や自身の名声を後世に残したい、私利私欲のために、 一発逆転で非論理的な発言を国連総会の場でしでかしたのです。恥ずかしくはないのでしょうか。アメリカからのややかな視線も認識の食い違いとしてしまうメンタルの強さは我々の想像の斜め上を行きます。北朝鮮への融和政策で空振りを続け、米中間で両夫の利を狙うもバランスを崩し失墜。国内の雇用問題も何ら解決できず、 外交でも経済でも何一つ実績を残せなかったムンジェイン。米中の間でブレ、国際社会の足並みからはズレどの国からも相手にされておらず、信用ゼロのムンジェイン。最後に少しでも後世に名を残したいのなら、北朝鮮に IAEA の査察の受け入れと核兵器の撤廃、弾道ミサイル開発の凍結を要求し、解決への道筋を残して、